こんにちはめっちゃ久々ですね太郎ですということで髪を切ったのでねちょっとかわいいショートマッシュのちょっとこれでも26歳撮りたいなっていう動画はなかったんですけどちょっと最近ねマジ色々ありすぎて色々ありすぎてえっっていうことがちょっとね色々重なりすぎたのでちょっと色々話したいと思います 目次を分けるとすると、まず、じゃあ先に、食毛の経過を先にします。食毛の経過と、あと恋愛の話と、あと友達の話。みたいなところを分けて話させていただければと思うんですけど、まず食毛の話だ。食毛の話を先にします。で、今、6月の17日に食毛して、今、こんな感じです。こんな感じ。もうなんか、赤いんだけど、毛は生えてるよね。ほら、見て。 ちょび毛大臣みたいなちょびげ大臣 み, みたいな感じになるこれがね多分伸びればすごく違和感なくセンタアパートとかもできるのかなっていう感じですねはいということでねであとは恋愛の話なんですけど<笑>恋愛の話はえっとえー、っとですね恋愛の話はえー、っとちょっと結婚をしたいなって結婚したいなって思う人がいたんですけど振られちゃいました<笑> 忘れ忘れ忘れ忘れでもなんか吹っ切れました1週間くらい1週間くらい経ったら吹っ切れました元気丸元気丸ピースピースあとは友達関係なんですけどえー、っとねなんか一緒に仲良くしてた一緒になんかね仕事もやってたし遊びも行ってたし飲みも行ってた人急に連絡取れなくなっちゃって急にバタッと1週間くらい えっつって大丈夫でも本当になんか神隠しじゃなくてなんか病んじゃって<咳>病んじゃってなんか自殺とかの可能性もあるなと思ってたんだけどなんか今日ちょっと連絡が来て無事生きてたのでよかったですなんかこんな感じでね色々となんか最近なんかね普段これまでに起きてなかった事象が色々一気に起きすぎてもうメンタルがもうたない 汗汗えっと今ちょっとずつ寒くなってきて乾燥がひどいと思うので気をつけてくださいそれくらいです僕が言いたいことはあと梅毒流行ってるらしいから気をつけてねぴょんぴょん